ね、ありがとうございます、えー、この辺部が今日私たちは最後になりますこの後にもたくさんのすごいチーム出るんで最後まで楽しんでいってください私たちも目いっぱい楽しく踊ろうと思いますよろしくお願いします ラストスパート行くぞ ありがとうございました。